今回は編集アプリの都合で真ん中にテロップが出てますが気にしないでくださいどうも25時ナイトコードで応援隊です今回はショータイムルーラですそれではどうぞ今回は初めて PC で編集しているんですけど違和感がありますか現在 MacBook Pro で編集してます 今回のショータイムルーラは皆さんプレイしましたか主はエキスパートはフルコンして、マスターは動画の最後に結果が出ますので、あまり期待しないでください。ショータイムルーラは難易度31の割には結構まさしめな気がします。主はフルコンできないけど、29のマシュマリーはフルコンできたんですよ。なので最近フルコンできる曲を探してたり、探してなかったり、この曲フルコンボしてほしい。っていう曲があれば、ぜひコメントください。 ただし、月晶や、消失、6兆年、シンガーボールなどの31を超えるものは、やめてください。最近ワクチンを打った腕が死にます。そうなったら動画投稿できなくなりますので、他の視聴者が悲しみます。現在フルコンしている曲は、チュルー、ユー、ワールドと、メルテランドナイトメアと、ストリングエンビと、奏でともつ空と、再生と、スイートマジックと、シャルルと、マシュマリーです。なので、これ以外の曲をコメ欄に書いてください。そろそろサビに入るので、落ち着いて聞いてください。 一瞬アンアン「君の感情の支配者詐称って」 旅のトリルがえぐくなかったじゃないですか。レイピーしてる人がすごく感じます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではまた次の動画で。<笑>みんな頑張ったもんね。